お腹気になるけど辛い腹筋絶対続かないと思ってますよね今回はマジでやりましたタートルやりました皆さん楽しく最後まで分かりやすくできる腹筋動画スペシャルになってますそして一番最後にたくさんの方が結果を出したあぐら足の腹筋交えてますんで最後まで楽しく腹鍛えてへっこましましょうまずは簡単なチェックしていきましょうスマホ目の前置きましょうお腹をぐーっと引っ込めて5秒キープやってみて 1,2, どんどん引っ込めて。4,5。よし、オッケー。じゃあ今度はお尻を上げて、お尻ぎゅーっと締めてみて。5秒キープ。1,2,3,4,5。よし、オッケー。このね、辛かった感覚覚えておいてね。それでは上を向いて寝ましょう。 まずは腰のストレッチからやっていきます両膝を抱えて腰を伸ばしながらキープしましょうしっかり腰の筋肉をね伸ばしていくとお腹にね力が入りやすかったり腹筋しやすくなりますからねしっかり足を抱えてください息止めないようにねふーっとリラックスしながらやってください足をねこうやってクロスしないようにねまっすぐ揃えて を抱えてくださいい腰を床につけるよよような感じででいいですすすーしオッケーです次はお腹に力を入れる腹筋の練習してみましょうこれができないと腹筋できません足を肩幅にしましょうスマホを見ながら寝たままでね腰を床にねペタッとつけるような感じで骨盤を起こしてみましょうお腹をね引っ込めながら お尻をね。締める骨盤をペタッとね。起こして。この腰の隙間埋める感じです。お尻を持ち上げる感じをね。間違いですからね。腰を床につけるだけの意識です。息を吐きながら、ふ ー, ふーっと掴めないようにしましょう。あと少しです。 はい、OK、ですよ今度は足を伸ばした状態で同じように腰をペタッとつけてみましょうちょっとさっきより難しくなるけどなんとなくねできてればこれがだんだんとね上手になってきますからね息を吐きながら腰を床にペタ ッ, ペタッとつける感じです隙間がね埋まらなくてもいいです できてきてますからだだんだんとまずはねやることが大事あと少しですよーよしケー、OK、今の腰を床につける感覚やりながら足を抱えてみましょうか息を1回ずつ吐いて腰を床につける感じ下腹の方が硬くなってたらばッチリです お腹を自分でね押さえてみたらなんとなくね硬 い, いかなやいかなって分かると思います足だけ抱えるというよりは骨盤からね起こして膝が迎えに来てるイメージですよあとちょっとよーし OK ですちょっとレベルアップします今のを両足でやってみましょうぐーっと抱えたら軽く床をタッチ 1回足を下ろしたらねまた腰をねぐっと浮かびつける感じぐっと一生懸命になると息が止まりますから息をねちゃんと吐くようにしてくださいね初めから全部意識がねできなくても1個ずつね意識を増やしましょう腰をまずはね丸めながら息を吐く よし、いいですよ。それでは、アぐラ足の復帰これがすごいお腹に効いてね、引っ込みますから頑張りましょう。足を組みましょう。足を手で持ちますね。このまま、息吐きながら体を起こしましょう。これを5回、いきましょう。スタート。ぐーっとね、手を使っていいですからね。腰を床につける感じで、体を起こしてみてください。ふー、息吐いて、ふ 反対足です。行きましょう。息吐いて、フ ー, ー、肘少し曲がっていいですからね。腰を床に支点に抱えましょう。よーし OK です。同じのもう一回やってみましょうか。お腹使って上がるように手の力少し抜いてみましょう。5回。1、息吐いて。背中から丸める感じですよ。 ぐっとオッケー反対も行ってみましょう足持って手の力少し抜いて起きてみてふう息止めないようにですよ背中をしっかり丸めてふうよーしオッケーちょっとお疲れてきましたよね効いてる証拠はいまた反対足にしますね今度足抱えたら左右に 振ってみましょう下腹を使いながら腹斜筋も使えますこれを5往復いきますよ足はね90度よりもちょっと抱えてね行きましょう息止めないようにぐーっとひねって床をしっかり踏んばってねできるだけ足手前に近づけて足を振るっていうよりは腰からひねるようなイメージですよ よっしゃ、ケ、OK、ー。じゃあちょっと反対いきますよ、頑張ってできるだけ足抱えて振っていきましょう、5回ぐっと振って、1、2、4、息止めないように腰しっかり丸めてね腰を床につける意識をしたまま足振ってますよウエストからひねってますからね 足の力で振ったらダメですよよーし OK そしたら両足を抱えましょうこのまま足を前に出す感じでグッと起きてみましょう動くの少しでもいいですからね息は止めないように5回やってみましょうかいきますよグッと体を起こしてみてグッとちょっと勢い使っていいですからね お腹これでもすごい力入ってますからねよーし OK ちょっとレベル上げますよももの裏を持ちましょうかこのまま足をね曲げながら曲げながら起きてみましょうかこうやって止めないようにいいよっていうまでやってみていくよスタートるっと息吐きながら首つかれる人はね下抜きながらやってみて 腰を床に押し付ける感じ膝から下をねしっかり曲げてお腹に力を入れておへそをのぞき込む感じですよ上じゃなくて前に置きますよよし OK その調子ですだんだんと上手になるからねじゃあ次は足伸ばしたまんまやってみよう足伸ばすともも裏結構痛いから ちょっと膝が曲がるかもしれないそれでもいいですこのままね足を下ろしながらちょっと起きてみて腰を浮かつけながら行きますよあと手をね自由に振ってくださいぐーっと起きてみてふーっ吐きながら腰を丸めてね転がるイメージできる人はお腹を触ってみて硬くなってとはバッチリです されると息が止まっちゃうんでね、息吐いて。よし、オッケー。じゃあうつ伏せになって、使ったお腹伸ばしていきましょう。手を脇の下に着いたら、体を起こしてください。このままキープしましょう。お腹痛い人はね、手を少し前に伸ばして、ここでいいです。しっかりね、お腹伸ばさないとね。 お腹使いっぱなしにすると背中丸まって猫背が悪化しますからねしっかりねお腹も伸ばして腰もね丸めるばっかりをしましたから腰少し縮めるとねちょうどいい姿勢が作れますからねよーしはいお疲れでした最後チェックしてみましょうお腹をぐーっと引っ込めて5秒キープいきましょう12345 オッケーじゃあお尻上げてお尻ぐっと締めて5秒12345よしオッケー初めと比べてお腹をへこませる力とお尻締める力ちょっと楽になってましたよね疲れてるはずなのに楽になってる意識ができたんですお腹もへこんできますからねグッドボタンやコメントで教えてください